今回のレッスンはここまでだしょっか今日は十分調達したぞ僕のほ う, うかなみんなまとめてぶち込んでやるからガン首揃えて十分反省するんだいいな<音声>さてとどこだっけ あ, あそう飛行場の18番格納庫だ何を企んでんだか知らないが絶対に好きにはさせないぞ